えー、では、私の方からじめに、ね、R-Universe というまあプラットフォームのお話をえとさせていただければと思います。もともと2ヶ月ぐらい前の R のまあ勉強会、東京 R でですねこのお話を聞きまして、私もそ、まあ、知って数ヶ月ぐらいなんですけども、まあ、このシステムがどういうものなのかという、さ、まあ、触りのようなお話をですね今回。 えっ、ー、と、させていただければと思います。はい。で、えっ、ー、と、この R-Universe ってう、まあこ、まあ、こんな感じの、まあ、プラットフォームなんですけども、まあ、こちら側の、この R-Universe にアクセスした時のですね、あの、まあ、最初のホーム画面的なところですね。で、えっ、ー、と、URL としては右下のですね、ここですね、こ こ, こ, この URL で、 えっ、ー、と、小物画面が出てくるという形になります。で、えー、と検索窓が一つだけありまして、ここでですね、あの登録されているパッケージを検索するというようなものになっています。で、えー、ともうすでにですね、まあ、協力者が結構たくさんいまして、まあ、r s t スタジオであったり、まあ、TD モデルズといった、まあまあ、組織レベルで登録したり、まあ、個人レベルのパッケージをまあ登録しているような あの、えっ、ー、と、サイトになります。で、えっ、ー、と、こちらですね。まあちょっと私の自分が作った、えっ、ー、と、パッケージをですね、まあ検索してみたところです。まあ実際、まあこういう、えっ、ー、とい、以前、私があ、クランに登録しました、この Google イメージアレというパッケージをですね、ここで検索しましたら、まあ自分のなんかパッケージが、こう、ヒットしまして、えー、なんかこう、 著者名もなんか検索できるようなシステムになっております。で、えっ、ー、と、まあ、私、最近、ここを検索して知ったんですけど、ここにまたですね、このパッケージの画面に、のページに進みますとですね、まあ、このような形で、あのパッケージのバイナリーだったりとかですねあの、えー、各バージョンのパッケージのソースをダウンロードすることができますし、 まあ、このような形で、えっ、ー、と、まあ、インストール、えー、パッケージの関数を使って、えー、とこの R-Inpass からもダウンロードできると、パッケージがダウンロードできるようになっております。で、ここで、えー、とですね、えっ、ー、と、まあ、今回タイトルになります、まあ、パーソナル、えー、リポジトリということで、えーと、こちらですね、ここがですね、私の、まあ、ドメインとして、えー、とこの ページから公開されているという形になっております。で、こちらはですね、私が特にですね、えーとまあ、登録したとかっていうわけではなくて、えー、と気づいたらですこのページ作成されてたっていう形 で, で、で、このパッケージですね、パッケージのところをしますと、まあ、自分がこれまで作成したパッケージの方がこう。 リスト化されていると。なんかそういう形でですね、なんか気づいたらこんなページができてたっていうのがですね、まあ最近気づいたというところで、これについてですね、今回、えー、とちょっと、えー、まあ触り的なお話をさせていただければという、まあこれはどうしてこういうページができてるのかとお話をですね、ちょっとさせていただければと思います。 で、またですね、このや RUniverse というところの GitHub のリポジトリがあるんですけども、まあ、そこに気づけば自分の名前で、この、あのリ、あのリレクトリができていると。で、皆さん多分、パッケージの開発者だったら気づけばここにリレクトリができてるんじゃないかというように推測されますので、えーとまあ、その話もですね、含めて、今日させていただければと思います。 じゃあちょっとあのまあ画像ばっかりだったんですけど、一応、R ユニバースとはということで、この R のパッケージ開発のコミュニティの一つである、r オープンサイが提供するサービスの一つで、この ROpenSci のですねメンバーの、このメンバーの一人である、0円オーム氏という方が管理主に管理されてやっているサービスということです。 で、大体2021年ぐらいからログが残ってまして、まあ、このあたりから活動されているプロジェクトで、もう多分 2, 2年ぐらい経たれているということです。で、えっ、ー、と、R Open s i はこういう形でですね、まあ、ページございまして、まあ、GitHub のページとありますが、まあ、まあ、こちら今回あまり詳しくは説明しませんが、まあ、R の ですねまあ、便利パッケージ。まあ、サイエンティックで使える、よく使われるような便利パッケージみたいなのを作っているようなあのコミュニティですね。で、こちら右側がですね、えー、とこの、えー、J ロエンさんが以前に、まあ、この r ユニバースについてあの、まあ、説明された資料っていうのもありますので、大体いいこれですと、まず、あ、2021年の5月頃には、もしこういう活動っていうのはされてたようです。 でえーとまあ、ここの、まあ、コンセプトなんですこの r u n i v コンセプトなんですけども、まあ、個人、またはあ組織が所有する、まあ、R のパッケージとかですね、RMD のあー記事とかですね、まあ、その他の R のコンテンツを、まあ、公開配布、まあ、発見できるような プ, ロプラットフォームと、うん、して、えーとまあ、動いているという形です。 これだけ聞くとですね、クランに近い感じではあるんですけども、どちらかというとこの個人とか組織レベルで公開するという形になっています。で、えーとまあ、コンセプトとしては、まあ、異なるプラットフォーム間の管理者とですね、メンテナンスをですね相互参照して見える化しているような形になります。で、ここも特徴としてはですね、 このユーザーレベルであったり、まあ、組織レベルですね、えー、とパーソナル、えー、リポジトリということで あ, だけあってです、ねまあ、このユーザーとか組織ごとにです、ね、それぞれ、えー、パーソナルドメインを割り振って公開しているという形で、えー、と最初に、まあ、画像でご紹介しました、ね、なんで、個人の、えー、私の、まあ、ドメインでフリマがサイトが作られて、そこから何かしらパッケージが公開されているというような仕様になっている。 でえー、とこのまあプラットフォームなんですけども、基本的にはパッケージを自由に配布することができると。で、査、ま、読、あ、ク, クランやですねバイオコンダクターみたいな、査読のシステムはなくてですね、GitHub 的な扱いで、GitHub と連携して、GitHub のまあパッケージのソースをこの R ユニバースでも公開するというような形になっているようです。で えー、とまあユーザー側からすると、欲しいパッケージをここでえーと検索して、このパーソナルドメインにひも付いたパッケージをダウンロードすることができるというような形になっています。で、このドメインの 付, く付け方なんですけども、もともとはなんかですね、GitHub のドメインを参考にして作ってるという形になりますね。GitHub の後ろの方のこの例ですと GGSEC というような。 リポジトリがあったら、これを前につけてですね、でこれ後ろに runiverse.dev というようなドメインを作るという形で、えー、と参照関係になっているようです。で、えー、とこのページ、このドメインに対して、この右側に GitHub の,、まああのメタデータのところがひも付いているような形になっています。で、GitHub を まあ変えるとですね、即時こっちも反映されて変わるような形ですね。いつ の, いつの間にか紐づいてるという形になってます。で、このページのコンセプトとしては、まあ、この、まあ、ある意味はそのメンテナンは、まあ、ッケージ全員、パッケージ開発者、管理者全員ということで、このサイトのですね、ここの、 左側にメンテナンスというところありますが、ここをクリックすると、このホームページの管理者ではなくて、パッケージ作った人の顔、GitHub の多分サムネイルがですねずらずらずらっとまあ数千人分並んでいるという形になっています。でですね、おそらくこうアクティビティとか見たらですね、今、このどの開発者が何パッケージ開発しているかというのが、なんかランキング的な あ感じで出ていると、かいう感じになってますね。ね今、ハドリーが多分今トップで、あのまあ、他のまあ多分有名な R のパッケージの開発者があのランキング上位に来ているという形で、えー、見ることができます。で、えー、ここまでまあ概要的なお話で、じゃあ、えー、とまあこの r u a はどうやって使うかというところなんですけども、えー、とまずまあユーザー目線に立って、ここの環境から パッケージをダウンロードしてインストールする場合ですね。えー、とまずそこからなんですけども、えー、とパッケージインストールするときには、この R の、まあ、いつもよく使う、このインストールパッケージ関数というのを使います。でこれ、リポジトリにこの R ユニバースのパーサルドメインとクランの URL を指定するという形になります。まあ、若干冗長ではあるんですけども、この、まあ えっ、ー、と、一つあるパッケージをインストールする実行例ですと、まあ、インストールパッケージの関数で、えー、とダウンロードしたい、インストールしたいライブラリをし、パッケージを指定して、このリポースのところに、この二つの URL を書くという形でインストールができるます。えー、ただ、この場合ですと、クランで交換しているパッケージとかの場合は、 まああえてこの R ユニバースを指定しなくても、クランだけでもダウンロードできますので、まあえー、と多分クランとかで、作、え、読、ー、受けてないパッケージ、えー、を、この R ユニバースでダウンロードして、えー、その、まあ、依存関係のパッケージをこちらの R プロジェクトの方でインストールするようなイメージなんじゃないかと思います。 で、この、まあ、簡単にですね、まあ、あユニバースでリポジトリの作成する方法っていうのが簡単に載ってますので、それ少し、えー、と共有させていただきます。えっ、ー、と、すでにですね、多分パッケージ作られている方は、もうすでに登録されていると。ただ、クアンで作成されている方が登録されてて、バイオコンダクターのみだと登録されてないんです。登録されてないように思われます、ねえー、ですので、 まあ、このもし未登録の場合はですね、この最初はレジストリーをする必要がございまして、えっ、ー、と、まあ、この RUniverse の GitHub の JSON ファイルにですね、自分の情報を追記していただくというのが、まず最初にステップとしてあるみたいです。で、次に、この、えー、RUniverse のページでセットアップを押していただいて、えっ、ー、と、まあ、ご自身の GitHub の アカウントと、この R ユニバースのまあリポジトリを紐付けるというような形で、基本的には GitHub のまあリポジトリを使いながら、こちらでもあの R ユニバースの方でも公開するというようなコンセプトのようです。ですので、GitHub とのまあ基本は連携というのをまあ念頭に置いて作られているというような形になります。 えー、とまあここまで話したところ、一応まず簡単にえーとまとめますとですね、R-Universe という今回ご紹介させていただいたプラットフォームについては、その対象となるコンピューター言語はまあ R に特化していると。で、分野についてはまあ一般的に R パッケージすべてを対象にしているという形です。まあ、これはまあクランとまあ似たようなコンセプトで、クランも うんですねまあ、いろんなバイオ以外のソフトあいろんなものを公開していますが、まあ、こういうような似たようなコンセプトですねで。バイオコンダクターはバイオだけに特化しているということで、いわゆるジェリーのようなパッケージ公開をしていると。でこのまあライブラリーとかパッケージのです、ね、検索性については、まあ、検索性はよいよやや向上したいということで、えー、と作られてコンセプトにして作られているようです、ね。よりまあ開発者とかの まあ、開発者ごとでパッケージをまとめたりとかですね、ややそこら辺の検索性能は向上させていると。でまあ、クランとかですと、なかなかパッケージ検索が難しかったりとかですね、バイオコンダクターもややパッケージ検索難しい場合がございますが、まあ、そういうのをやや向上させているというような形です。あと、開発者側のメリットとしては、まあ グランとかバイオコンダクターって、どちらかというとまあユーザー目線に立って、基本的にパッケージを公開するということが主なコンセプトかと思うんですけども、R ユニバースはどちらかというと、開発者ごとでパッケージを管理できるような形で、基本、管理者が先にあってそ、それに紐づ付いているパッケージを管理しているような印象のプラットフォームなのかなというように思います。 で、えっ、ー、と、サドプロセスに関しては、まあ、特にあるユニバーサーなくて、ビルドを通れば基本的にはあの公開できる形ですね。で、これに関しては、まあ、サドクがあるプランとかですね、えー、とちょっと厳しめのサドクがある場合はコンダクターとは違って、まあ、GitHub に近い感じですね。ただ、ビルドは通しないといけないと。で、えっ、ー、と、 あとは、リポジトリについては、自由に、R、あるユニバース上でリポジトリ作っているという形で、GitHub に近いような扱い方と。タ、えーとプラットフォームとの連携については、基本的には、ね、あるユニバースは GitHub とまあ連携、あるいはまあ自動連携させて使うという形で作られています。 で、一応、これ以上の話にまとめますと、だと、まあ、触り的な内容でしたが、まあ、このまあ、最近、まあ、新しい R, R パッケージの配布のプラットフォームとして、まあ、R ユニバースというのを今回、概要的なお話を紹介させていただきました。で、えっ、ー、と、これは、まあ、開発者にとっては、まあ、GitHub 的にですね、パーソナルドメインをつけて、パッケージの公開とか配布が可能になっていると。で、えっ、ー、と、まあ、開発者ごと、 パッケージのです、ね、なんか種類とかですね、パッケージごとではなくて、この開発者ごとでパッケージがまとめられて見えるようになっているということで、まあ、管理者とかの透明性を目指しているような印象を受けた感じですね。で、現状ですね、まあ、クラウンのパッケージ開発者だったら、まあ、まあ、勝手にというか、まあ、自動的に、えーとまあ、このあるユニバーストン えー、と連携がされて、パーソナルドメインが作成されて、公開されているという形になっているという形です。でもっとまあ詳しくこの、ね、これ、R-Universe について、えー、と知りたい方はですね、先ほどのです、ね、この0円、えー、さんの、まあ、PDF の資料であったりとかですね、えー、と同じく0円さんが R ブロガーで記事書かれてますので、まあこの記事とかですね、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。はい、一応、はい、トークとは以上です。